演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらのファミリーしートのどなたがお願いします い, いすか も, う も, うからてもらうのを食べたいと思いますで熱い熱い熱い熱い持ってるもんじゃないかな、まあ、ちょっと中身あげようとしたもう熱くて持っきな い, いただきます このようなやが好みな形にもこれ結構効くかもいいかもしれませんなんか朝で下が回りますが食べられないから辛さではねこちらも提出させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終演